はい、どうもこんにちは。マスターのアオリスことミライヤオイです。ゆっくりレ夢ムです。えーと、今回は俺とレ夢ムの二人でやっていくで。あれどうした あ, ううは、ね、あシャラップ字幕。で、その大イベントの、前日のイベントともいえるイベントを裏で終わらせたマスター。はっはっはー受けるんですけど。う、うせーで、今回は何をするのお、とりあえずかくれんぼします。カット。あれなんで人格を何不正だだと。何してるのあ、えーと。そういえばデイリー終わらせないと。 終わらせマスターここからは本題の原神のかくれんぼをしていこうと思いますやっとかまずはこのガイガックスに話しかけてガマン私今回は何が。ちょっとマリサルサイあっ今回はレンジャーかマスターってこのかくれんぼやったことあるの裏で少しね ちなみにレンジャーは隠れる人ハンターは見つける人だねへぇあそろそろ始まるみたいだねよーしどこ隠れようここにしようっとんな堂々と分身の術よし耐え切ってみせるぜ<音声>あっ一人抜けやがった 暇だな。カット。しますかレイムさん。し、しますかカ ッ, カットで。動くか。あ。あ、あれあんなのこの光。えっ、ー、とからない、ね、まずは逃げないと。 絶対捕まってたまるかぁ。あ、ち、ジグジョー。てはえらい何してんだ ー, パーマスターぶち切れながらもオブラートに包んでる。いやぁさぁ、今回はここまでどうだったな。楽しんでもらえたろうかチャンネル登録よろしく。それではま、またねー。あ、忘れるとこだったぜ、ここからはネタバレムービーだからこの先を見るかは任せるぜ。 披罐到这里本该接见尾声但今日我再添一笔唱誉 时鹤归茫茫天地无依靠孤身离去今日再会新朋旧友坐满堂共聚此时